めちゃくちゃお前ですね。めちゃくちゃお前です。<笑><笑>いいですね。うん絶対言われるんじゃないかと思ってその覚悟をしてきました。良<笑><笑>くないですかお前。お前めっちゃ楽なんですよ。ずっとお前ですか。ずっとですもん。ええ可愛い。何年だ年ぐらいです。<笑><笑>すげえなげ<笑><笑> 変な宗教の人みたいになってるちょっとやばい絶対左手でカレー食う人はこの感じは。<笑> いるので一時的に赤くはなります、はい、あ、おケマルほうがまるです、うん、<笑>やばい<笑>すごい浅すぎなそれすごい浅すぎる丸<笑>夏もしてますしてないですあ、してないんですねはいしてないで、この日々の量すごいあそうですよねもう仕方ない仕方なくて楽だから、まあ、いいですねです <笑>野球が出る<笑>え、出身東京じゃないですよね出身じゃないです今どこだろう、めっちゃ当ててるんだけどはい、どうぞ、頑張ってください頑張 っ, ってください、はい、絶対東京、関東ではないんだ、ね、はい、そうですね東北でもない関西のような感じするけどちょっと違うんで、ねうんうん、ちょっと違うん、ね、でギフとか見えらへんな気がするど、うん、うでしょうか言のか岩<笑>のか当てさせておいて<笑> 岩手。岩手です。一番リアクションしにくいけど。<笑>いい感じの照明でも光りすぎてわかんない。<笑>逆に、うん。飛んでますね。飛んでってる。うん、実はちょっと赤み が, が, が。はい、赤みが出てるみたいです<笑>。なんかそれチャンネル。急に言葉あっちゃって。ピーリング剤を塗っていきます。 染みる方で今今今のの、はいはいはい、失礼いたします。 いい感じに、お前が目に入ってくる。<笑><笑>ちょっと、じわじわきてる。じわじわきてます。にやけちゃうと。じわ鼻いきます、はい。どういう系が好きですか、男の人。 系系芸能人であんまりこの人好きみたいなのなくて自分よりちょっとよく分かってないんですけどね。<笑><笑> 全然ですか。全、う、然、ん、痛くないかな。全然ないかないここって、何の施術される方が一番多いですか。はい、うんと、やっぱりアクネケア、あの針で。うん、あれ多いね。うん、一番多いですね。はい、今日終了質問です、はい。ありがとうございます。赤いのはちょっと、あ、もう、引いてきちゃいましたね、赤み。嘘。<笑> <笑>もうどこ行っても光が<笑> 全, 部<笑>全部光が光にやられて る,、うん、る<笑>ピーリングでちょっとまだ肌に残ってるとこあるのであでも見える赤み見えます赤み、はい、鼻の小鼻とかはい、はい<笑> あかなそうああすすはい。 しっかりてましたでも今冬なので。 っていうよりは肌を黒くしたりとか、肌の細胞自体にちょっと刺激をどちらかというと厄介な方の、ね。次、う、回、ん、してみての肌の表面なんですけど、A ーは肌の奥に行っちゃうんですね。えー しかし曇りの日でもずっと、はい、曇りも通り抜けて肌に届いちゃうのでそれをずっと受け続けるて、うん、とシワとかたルミとかうんたるみシワタるみシナーレての毛因になります皆さん日焼け止めはちゃんとしてください<笑>急に手の降りか歌手 この後、まあと日焼け止めのクリームを塗るかならないかいつも患者様に委ねてるんですけどず、はい、っと今日はいつもあんり塗ってないってこともない勝りに塗るもない<笑><笑>ありがたいけど強制的にありがたいけど<笑>化粧水なんだっけ日焼け止めって結構なんか塗る順番分かんないみたいな、うんうん ちょっと説明を、ね、お願いします、はい、日焼け止めは、うん、まず洗顔して化粧水乳液、うん、できれば乳液の前に美容液、うん、乳液保湿クリームの一番最後家出る前とかに塗るのが日焼け止めです女性の方だったら化粧の下地で全然大丈夫です、うん、下地に使うんですねあそうなんです下地用とかあるのですげえ でもう普通の日焼け止めってなんか肌に負担はないんですか？普通の日焼け止めだったら大丈夫です。日焼けのやつとか、えー、必ず顔用の使っておいてください。えーえー、全身じゃダメなんですね。全身そう。<笑>そうなんや全身カット。一生まあ、一緒にできるやつもあるんですけど。うん、はいお疲れ様です。はいということで今からあいつを見せたいと思います。<笑> や, やばくないですか？ 見かまそれでは今回の太郎の作戦の様子こちらでございます<笑>やばっ切ったなえこれの過去過去の2倍くらいなんですけど、うん、今, 日でもかった今日頑張っちゃいまし た, 頑 張, っいました頑張りまし た, ました<笑>今日余裕は<笑>これなんか<笑>れ見えるかなあのあカスみたいなちょっと待ってくださいね見えますかねうわなんかもう謎にもこっちにピントが合う<笑> してっていう<笑>あれめちゃくちゃ後ろにあっちゃうんだけどちょっとっください あ, あったあったあったあったあっ た, あったちょっと待ってくださいね、はい、よいしょちょっと行け、はい、あったまま近づけあったまま近づけオッケーオッケー。あオッケーですオッケーですあれ<笑><笑>ちょっと 俺, 俺ダメなのかもしれない<笑><笑><笑>はいということで えー、っと、今回半年ぶりくらいにハイドラやったんですけど、まあ、前回初めてやった時のすごいもう栄倍くらいかなめちゃくちゃ取れて感動しております皆さんもぜひお肌のケアはしっかりなさってくださいこんくらいたまる前にね自分ではね、取りきれないものとかたくさんあるので実際に病院行って見てもらって治療してもらってくださいはい、タローでしたバイバイ Right here.